ところでいやいや向井さんって芸人なんでやっぱ声はおっきいんですかああまあ普通の言いとりはおっきいんじゃないですかおーおーうんじゃあやってる時も大声出すんですねバカじゃないの<笑>バカじゃないの比較的抑えめの方じゃな い, いどっちらか<笑>あのエロい意味で聞いたんじゃなくて、はい、漫才をやってる時っていう意味でしたのやってるっていうこと<笑>いやちょっと待ってそんなそんな誘導陣もある<笑>漫才やってる時声は大きいよそりゃでもあのーうん 余計に、余計にじゃないな、すごいいいこと聞きました、うん。なるほど、やってる時は。む, むしろ低いと、低いと、ね、小さいと。<笑>恥ずかしいわ。<笑>もう何言ってんですか。あ、なるほど、はい、声を出しちゃいけない状況とか、場所って興奮される方ですか。<笑>はっきり聞くな。はい、まあ、でも、あの、なんかね、声を殺す感じが、はい。よりなんかね、背徳感を。面白すっていうの<笑>え、なんで、なんで。 この話になったの、あれきっかけどこにあった?。すげえ変な話になってるけど。図書館とか好きですか?<笑>。でも、わかわかりますわかります。図書館は結構。はい、はい、刺さる。刺さる。はい、向かい図プレイスですよね。は<笑>ずいわ。はずいわ。ノリノリだな。<笑>